お願いしますね。<音楽><音楽> お願いしますね分解しもめた<笑>さんはじけろお掃除 おし逃げても無駄だ<笑> クロシロアスシスをい反射とめクリア次のステージに移動しましょう。